ま あ, あさん。うん。今日はなんかニコニコして、ね、いました。ニヤニヤが止まらない。どうしたんですかいやいや止まらない。いやー、もう、いその、かねてより冗談、ほぼ冗談のように。ね。しかも、本当に予定してなくて普通にムーの話してましたからね、僕ずっと。ま、いっか。この見てる視聴者の方は。毎僕は酔っ払うたびにムーの話をして。はい、言ってました。そんなにね。ね、編集長来てくれたりいなぐらいのことムーうー、ムームー、ムー無、ー 無, ー無ー、無、うん、無、無、無、無、無、 そんなに言うんで呼、うん、んじゃいましたよ。いやそうだ俺が呼んだみたいに言わないで。<笑>原らさんからちゃんとね。いやいや、ね、本当に偶然 ね, ね。あの偶然あのいろいろね繋がりがありますね。はい。聴講者の皆さんすみません今日はあの完全に僕の趣味の回です。はい。えーはい、僕は個人的な興味<笑>でも興味ある人はいっぱいいると思うんで<笑>ねビューム業界で見てる方もいっぱい多いと思いますけど。今日は楽しみましょう。はい。でははらさん今日結局 どなたに来ていただいたんでしたっけ？はい、ええザシムーの編集長三上さんです。ど、は、う、いえー、こんにちは。<笑>ムーブフォースね。ムーフォース。まさかまさかのまさかでございます。ありがとうございます。本当にムーフォースいただい本当にありがとうございます。荒川さんが一週間ワクワクが止まらない。止まらない。もう妻にももう何をニヤニヤしてるの。<笑><笑> じゃあ、編集長。いいですかこ、えー、の場で、はい、乾杯で。乾杯です。乾杯でーす。お願 い, い。はい。はい。c つ<笑><笑><よし><笑>きますよ<笑>。ね、あの、おかわりはもう、いつでも、<笑>あの、<笑>今日はあの、樽ごと。樽ごと買ってます、ね。樽ご、ね、ともう、全部行ってもらえて、僕はいっぱいいるんだけど、途中から違うのにしますね。はいはい、なんか、ようやく飲んで、 一日が始まる<笑>。<笑><お>っ<そ笑>もう夜ですけどね、完全に<笑>。昔はね、あの、あれですよ、編集部って言ったらもう、昼前にいないですからね。うん。だいたい、夕方、五5時からこう、人が始まりまして、こう、仕事をして、だいたい日付が変わる頃に、さあ、飲みに行くか、みたいな。<笑>あ、そう な, 飲みになかのイメージ通り言っゃイメージ通りです。もうまんま行って、 戻ってくるじゃないですか。はい、そろそろ、タクシー乗ろうかな、っつったら、はい、なんか、30分並ぶってよ。しょうがない。もう一回行く、うん。あ、<笑>そういうことで、気がつけば、はい、あれですよ、こうね、あの、通勤客の方がだんだんこう、あ、なるほど。始発を通り越して8時とかっていう。ねう<笑>そしたらま、また夕方まで寝るみたいな<笑>。って感じですね。<笑>毎回、必ずゲストに聞いてることがございまして。はい。 ズバリ聞きます。幽霊は見えますかあ、幽霊、あの、もちろん、霊能者、聴覚者でもないんで、はいはいはい、そういうふうに見ようと思って見えないんですけれども、はい、見たことはあります。見たことはない。初めてですよ。さすが、さすが編集長。あ、はいやっぱ好んですよ。もう、出会えた。スタッフ含めて、あらゆる人に聞いてきましたけど、全員見えないって言うんですよ。 もうこれっぽっちも見えな い, い。さすが編集長。もうそういうオカルト信じてる人でさえ見えないって言ってますからね。初めて。これね、あのー、いろいろあって、はい、この見える人っていうのはやっぱり特徴なんですよね。教えてください。ね、例えばね、これあのー、 FBI 超能力捜査官、ジョー・マクモネゲロ、はいはいはい。よく出てくる。ね、あの、方からね、マクモ・ニーグルって言っちゃいますけど、話からマクモ・ネゲロ。マクモ・ネゴですけども、はい、彼にね、聞いたことがあるんですね。ね。なんで、はい、その超能力、リモートビューイングできる人と、そうでない人がいるんだっていうね。はい、まあ、リモートビューイングはそのトレーニング次第だよね、 できるようになるとは言うけれども、はいうん、でやっぱりこう、ね、できる人とできない人と諦めた時に、その、ジョーさんはね、あの、日本酒が好きないんだ日本酒日本酒カパカパいくあ、そうなんですか結構飲むんだよ。結構飲めるいわゆる飲んべはい。飲んべでで、ね、飲んだ時にね、はい、こう、その、会話の中でね、はい、そういう話をしたわけよ。なるほど。でも結構本音で話してる状態だわけですね。そ, う そ, うそしたらば、うん、あの、よ 引っ払った勢いもあったんだろうね、はい、<笑>それあれだよ体温は高いからねえ関係あるんですかこれ、ね、何気ない一言だよ、ええ、何気ない一言何気ないですよね体温が低いってどういうことジョウさんは、ええ、あの結構体温は低い系低いんです、ね、結構ね活泡もいいんですけれども、はい、実は結構いろんな病気とか体温がする、う ん, う ん, うん、うん、でで血圧は低い、ね、体温も低い。はい、はい えー、その一言、ちょっと気になってね、はい。よくよく考えてみると、例えば、男と女、はい。幽霊が見えますとかね。霊感がありますとかね。はい、女性の方が圧倒的に見える方が多いじゃないですか。あの、東京撮ったことはないけど、周りの空気からするとそういう感じはします。 ね、女性の方な ん, なんかそういう話をよくしてるイメージはあります。しかも、超能力者、霊、は、能、い、者って言わなくても、うん、例えば見抜かれちゃったりするわけじゃな い,、うんはいはいはい。男は。はいはいはいはい。あの、洞察力高いとか、勘、は、がいいとかよく言いますもんね、はい。なんか言うことあるんじゃないの、うんうん、とかね。うんうん、女性の霊能者っていうか、霊能者の、あの、低いんですよ。ええー。体温、何度ですか普段っていうと、うん、本当にこう、見える系の霊能、うん、者、超能力者の方は、本当に低い。 あそうなんですね。中には34度とかね。死んでんじゃねえよ。これはちょっとなんか病気なんじゃないかと。そうそうそ う, そ う, う。ある種ねその、健康に被害が出るぐらいに低い。まあ、少なくとも結構表面温度は低いってことですよね。中はともかく、ね、すぐ冷えちゃう人。そう確かに女性冷え性な人多いですし、ね。で、もう一つはね、例えばその幽霊が現れる、うん、幽霊を見る、時間帯ってあるわけですよ。はいはい。 真っ昼間マ、うんね、気温の高い時にあんまり揺れて出てこ、うん、ない。聞きませんね。大体いい夜でしょうんうん、しかも、牛密時とかなんか寒気がするとか、ね、風が吹いて。夜明け前が一番、うん、闇が深いと夜なんですよ。はい、それは一日の中で一番気温が低い状態、はい。で、寝ていてもやっぱりこう、体温が下がってん、ねはい、る, る, がるんですね。お確かに。いそう寝るときは下がるんですね。寝て、深い睡眠になると大体 0.5 度ぐらい下がるって言いますね。 体温が低いことによって、ええ、なんかこう、目覚めるっていうのも変なんだけども、うん、そういう、その第三の目じゃないけど、そういう機能がね、発現するんじゃないのかなという。ええ、なるほど。でも、そうね、あの、マクモニーグルさんが<笑>、ポロッとそういうこと言っちゃうってことは、うん、なんかそういう法則性みたいなのものを、ええ。見たいんであれば。ええ、見たいんで、本当に幽霊とか見たいんであれば、ええ、体温下げるんです、ね、なるほど。 そうか見たい見たいいや、僕は、ある意味見たい。で、なぜかというと、その、あの、ちょっとお伝えしたかもしれないですけど、僕は割と、その、あんまり、幽霊とか、その、オカルトっていうのは、大好きなんだけど、一方で、いや、もうちょっと科学的なアプローチすると、本当はこういうことなんじゃないかなって、別の仮説を持ってたりするので、 だけど、見たことないからもい、やっぱムーンですね。そうなんですよ。ムーの読者の方はね、みんなね、一ヶ月思ってんですよ。やっぱそうですよね。もそう。やっぱりリテラシー高いですね。あ、いや、だから、そ, だからそれも聞こうと思ったんですよ。その、これはもまさに持論でしかないんですけど、あの、僕、あの、大月教授の、まああのまあ、僕も阿蘇田出身なので、大月教授は結構、 その在学チームはいらっしゃってで、そこでちょっと話をあの、僕に対してじゃないですけど、みんなに話してる中で聞いたことがあるのが、あの先生はもう元々 UFO とかの人玉とか大好きで、大好き。えー、オカルト大好きで始まってそう、だんだん勉強していくうちに違うじゃねえかって思い始めて、ねなんか今や反オカルトの代表みたいな人になってますけど、元々はそっちの興味から大好きですよ、うん。そうなんですよ。で 自分でいろんなことが分かってしまって、なんかつ、つ、いにあの人、スプーン曲までできるようになってて、ある日からスプーン で, できるようになって、あの人できるんですよ。で、それも、要は、こういうやり方でできるみたいな、自, 自分なりのあれを持ってて。で、なんかムーン、ムー、ムーを好きだって、おっしゃってるじゃないですか。さ、で、あいムーンをこう好きだって、結構目立ってる方で公言してる人ほど、結構白色というか、こう、いろんな知識とか持ってたり、結構、どっちかっていう科学的アプローチが好きそうな人、 の方が多いイメージなんですけどの、うん、いわゆるそのテレビなんかでね、えー、その、まあ言ってみれば否定派みたいな、ね、大月先生はまだ実はね、はい、あのすごい研究されてて、はいはい、まあある種 UFO 研究家で言ってもいいぐらいなんだけども、お、は、そ、いまあ、らく無を読んでいる読者の方ってね、はい こうレベルが高いっていうかあそうなんですかねでそうでないとムン読み込めないと思うんですよいやい や, いや俺は僕そう思うんですよ読んでない人はねオカルトだとかなんか ね, ねやべえ雑誌だろまあやべえけどさ、うん、<笑><笑>それはやべえんだけど、はいはいはい、怪しいんだけど、はいはいはい、多分読んでる人と読んでない人っていうのはもう運命の差があると思うすああやっぱそうですよねじ割と歴史とかにも詳しくないとぐっと来ない記事とかも あ, そうそうそうあるありますもんね はい、だから読んでて楽しめないって、そういう意味で知的エンターテイナンいや、そうなんですよ。結構幅広い知識もなきゃいけないし、累積力もなきゃ楽しめない雑誌になってるんで、ああ、やっぱそうなんですね、うん。そういう方は結構多いですだから幽霊一つとっても、はい、例えば、まあ、あえて幽霊現象って言い方をよくするんだけども、いろんな幽霊があると。はい 例えばその脳の中で幽霊を見幻覚的なものでうん、うんまあ、よくあの幽霊は脳の中に出るみたいなね言い方をするはい、はいまあ、そういった本もたくさんありますけれども、はい、例えばその A という人と B という人がその幽霊を見た同じ幽霊を見た仮にあのね脳の中の現象だとするならばなぜその情報を共有してるんだろう、はいはい、共有してるんだろうっていうね。 まあ、例えばその、インターネットじゃないけども、そういうふうな Wi-Fi みたいな形でノというのがね、はい、ある種のものをこ う, こう、情報として共有してるならば、はい、それって、ある意味、今日ね、うん、このインターネットとかこういう進んだ世界からすると、理解しやすいんですよね。うん、そうですね。はい、で、それが一人、二人、三人になってくると、うん、いわゆる客観性を持ってくるという、うんうん、じゃあ本当にそこにね、その、リアルに幽霊がいるのか、はい バーチャルなのかはいで。同じものを見てて情報共有してるっていう、じゃあ VR ですよね。ああ、確かに。で、まず第一段階ですね。それは、はい、なるほど。はい。じゃあ次ね。はい。その、物理現象を起こしてくる。はいはい、ありますね。こう。こうこういう音を出したり、ね、こう、こうこう足音があとか、はい。はい。これ一体何なとかね、はい、特に西洋にありま、ありがちなやつですね。西洋と、まあね、奴、うん、らはうるさいからね。うん、あの、うん、やっぱり文化が、 なぜかね、幽霊にもその組織文化が反映されるみたいなところやっぱりそれはあるんですよね、うん。あの、だから幽霊っていうものを、まあ霊現象。うんえー、まあいくつか例はあるんだけど、例えば亡霊。うんはい、亡霊っていうのは死んだ人の例なんですね。そうですね。死んだ人だから、はい、さっきまで生きてた。はい、で、事業が全部あるし、記憶があるから、うん、それは同じ文化圏、うん、ああ、行動が同じになっちゃうわけですね。 少なくともその亡霊の社会っていうのはこの生きていた時の記憶文化っていうのをダイレクトに出てくるはずというか理屈というかな。なるほど。で、すいません、話をもっと戻すと、三上編集長はこう見られた幽霊っていうのはどういう時にどういう形で。 淡路島に取材に行ったときに、その旅館でね、出たんですよ、寝てるとき。旅館寝てて、こう寝てたの、本当に。はい、布団でこう寝てたの、はい、仰向けに寝てたらです、ね、やっぱ悲しばりになって、はい。で、この布団がね、とてつもなく重くなるか、はい。重く感じるんですよね。はいあの、悲しばりになりますよね。岩がこう悪いのグーッと、ぐーっと、ぐ、はい、ーっとこう押さえつけられるような感じで。はい、うわ って感じよ、はい、ってこうこう娘をこう開けたらグッて見たら、はい、本当にここにね人がね正座して座ってるドンとそれは重いわけだな、はい、で白い服本当にあの、はい、白いあの和服というか、はい、白装束、まあ、そうそ う, そう典型的ですね で, で、はい、姉ちゃんが、はい、本当にねこう貞子ですよ 長い髪の子なので、で、ここで、こ こ, こにこう顔があるわけですよ。顔、はい、髪の毛ここう、見てるわけですうっ、うっ、う、は、っ、い、みたいな。<笑>え、それは、しばらくしたらいなくなったんですかでね、もう、うん、それがね、ずっと続いて、こう、はい、結構気絶する感じで、はい、落ちたったの。うわ、まだまだまだいるっていうの。 中が珍しい3回ぐらいあったか ら, だからそのために「ね、う わ, うわっっ!」て言って気がつけば朝だ大体ふっとなってパッていったらいなくなってるけどそれでまだずっといるっていうのは本当に座ってた可能性がありますねそれいやそこはね幽<笑>霊ではない可能性それ<笑>朝はなかったけどな後日、はい、その淡路島 の,、はい、その住んでる方に聞いたらあっあそこあやっぱり、ね、奥の部屋でしょうあそうなんですよ ええー。あそこね、あの、女性の霊典 で, でね、っていう、あの、やっぱり、ね、自殺した子がいる。あそうなんだ、ね。地元の人だけ知ってる。ね、ああ、そうなんだよ。でも、だって、ねえ、たまたまそこ で,、ねで、縁もゆかりもなくて。だから、やっぱり編集長だが来たって思ったんじゃないですかね。当時、当時編集長じゃなかった。そうか。でも、<笑>記事になるらなわ か, かってくれるみたいな。だったら、枕元に立てると。 乗ること な, なんいじゃん。あの、起きなかったんじゃないですかね。<笑>実はいたんじゃないですかね。<笑>だったのにそ。そう。立って、ほら目覚ませる<笑>私のことを書いてって言ったんだけど、こいつっつって。<笑>この怖い話は本当にゾッとしたっていう、怖い話をぜひ聞かせていただきたいんですけど。 そういう怖い 話, だ、ね怖い話まあ、いろんなねいろんなそのミステリー体験とか心霊体験とか、はい、まあそれはあくまでもなんだろうな、まあ、そういうことがあったのかみたいな、はい、でもやっぱりあれだよねの怖いのは人間だよねいやそう思いますよん、ねはいつくくまあ、幽霊はねたかだか知れてる。 まあ、そうなんですよ、ね。なれて。まあ、亡霊っていう意味でね、うん。亡霊でも、まあ、よく生き量がやべえとか、まあ、もちろんそれあるんだけども、はい、もっとやばいのは魔物とかね、あるけども。うん、やばいというか、ぞっとするというか、その、これは四国のね、こもう、れ、はい、もよく話すんだけども、はい、その呪 い,、はいはい、呪い受けますよっていう一日あるわけですよ。はい、こういと言えないんですけども、ねはい、四国の山の中でね。 ね、嫁姑問題に悩んでいるお嫁さんがね、はい、虐待とかいりじめを受けてね、はい、もうだめだというんで、はいまあ、相談に来てね「ああ、ね、もうなるほど姑を呪ってください」ってくださいとでそれ は, ではあるんでしょうねこれ全国で結構そういうのがあのなかなかねそのこれは事術ですよね 呪術、ええ、は、世界中ありますもんね。例えば、その、お坊さん、特、えー、に紀頭系、密教系のお坊さんは、ちゃんと修行してれば、いわゆる自殺っていうんですけども、うんはい、その修行もしてます、はい。ちゃんとしてます。その秘伝子もちゃんとあって、うん、それを全部やらないと免許改伝にならないっていうのが、はいはい。だから、絶対もう、やらないですよやらないんだけども、えー、もうやんとなき。 とかねええ、でそこの神社の方はまあ陰陽道系のジュースなんだけど、ええ、あどうしてもっていう、うん、時には請け負って、まあ、その時 も, もあまりにもひどいんで「分かりました」と「諭、はいまあ、すんですよこんなことをやったらでもダメですよ」と、ねうんねうんね、呪ったらね本当に穴二つじゃないけどもみたいなそれでも。 じゃあ分かりました。ということで、まあ、恩苗同系のお受撮ですね。ほら。うですっ て, って、えー。いや、やっぱりプロですね、うん。結果にコミットするわけですよ。あやっぱりそういう事例があるわけですかでうん、お礼に、こ礼に、に、うん、今回、この度は本当にありがとうございます。はい、本当にいろいろは。え、ね、そこまでいいんで。えー 本当にありがとうございますこれで助かりましたね<笑>え小、ーはい、口さん一つもう一つお願いがあるんですええー、追加ですか<笑>もう一人だけお願いできないでしょうか怖うちの旦那をそれは怖いですね 名物たこ焼きはこれが秘伝の竹虎、はい、流のたこ焼きレシピがあるその声優の竹虎さんという人と僕はたこ焼き研究家でもありますので、はい、なんか秘伝のなんかこうカレーですから、はい、ピラミッド的に、ね、バンブータイガーではなくてバンブータイガーではなくてはいではないです竹虎さんぜひちょっとあ中が相当熱いと思いますけど気をつけて。 よ、よく食べれましたね。あ、ちょうどいい本当で。あ、ほんとですか深いですね。あ。あ、汁ってこういうことあ、そうなんですよ。結構。あの、このソースだけに頼ってない。あ、そうなんですよ。冷えても美味しいのに作ってるんです とタコが入ってますタコしてますねええー、というわけでそのお前ありがとうございますあのシンデレ系はねみんな騙されるからね芸能者も騙されるんだよねああそうなんですか 単なる死んだ人の例だけだったらいいけどもあまあよく言うのもなりすましがいるからああ、そうなんですね怖<笑><笑>そうなんだ、そっちの世界でもなりすまし霊でも詐欺があるわけですねでそのなりすますやつが、そもそも亡霊じゃないんですよあなるほど魔物ですよ、魔物なるほど魔物これが立ち悪 い, いやパソコン界のウイルスに似たものがありますねそう でも自然界とか宇宙の法則みんな同じ、うん、やっぱあるもんそれに見せかけるみたいな確かに自然とかでもそうですよねそうそうそうそうジャングルの生き物とかでもなりすましとかたくさんありますもんね植物でも山芋そっくりな超猛毒の、うんね、一つ食べただけでも下手した致死量っていう芋が日本に普通に自生してたりしますもんねだって必要ないじゃないですか考えたら ね, ね本当そうい、ね、うものはでも、うん、あるっていうことは何か意味があるあるんですよね 確かに、山芋そっくりのあんな猛毒の山芋、ある意味はないよなでも、なんかそういう毒のあの山芋になんかこう、難病の特効薬のね、鍵があるとか、おっしゃる通りですね。確かに。蛇の毒とかさ、ソリの毒もあの、研究に使われてますもんね。麻酔薬の元になったりしますもんね。みんなそうですよね。言われてもらそうですね。だから必要なんですよね。ちょっと次の まあ、あのほとんど話題的にはいろいろかぶるとこあるんですけど心霊写真、はい、<音楽>これ三上さんが編集長じゃない頃かもしれないんですけど僕がちょうどガラケーがまだガラケーというかまだ携帯電話が。あ みんなが持ってないよみたいな頃に、僕が深夜のテレビなんか見てたきに、ムーの副編集所なのか編集の方なのか編集とか誰か出てて、あの、心理写真の変遷みたいなことを話されてたんですよ。うん。それ三上さんではなかったことを覚えてます。で、その時に、その、言われたのが、ああ、そうだよなと思ったのが、なんか第一ブームーがやっぱり僕、あの、僕が軽文社の、 人類写真とかもすごいいっぱい持っていて今ま、うん、だ実家に入れたいまだ実家に入たんですけど<笑>たまに実家に入たら見てるんですけどあのいわゆる70年代 の, 一あの第二次ベビーブームを支えた父親が一眼レフ僕の父親の世代が一眼レフを買った時に投稿がすごい多くてで次に投稿増えたのがやっぱり映るんです、ね、ででデジカメがき来て一気に減ったらしいんですよと。 あのね、そういう言い方するんだけど、あの、そんなことは一切ないです。そもんなことないんですかどうも。そういう言い方したがるんだよね。その、社会評論だとか、はあはあ、メディア評論家って知らねえから。なるほど。んかね、そういうこと言っちゃうんだけど、はあ、全然ノーだ、ねえー、どうない。本当ですかうん。それかデジカメにななるほど、それあるんだけども、えー、投稿してこなくなるじゃないですか。わざわざデジカメになって、その、プリントしても、ね、<笑>投稿してこないのがあるだけで、しかも、映って変なものが映 っ,、ね、ったらね、すぐ消去しちゃうのよ。 消去はそうでしょああ、あの、こんなんしくこんちてくれ、うん、てく変なもの。あっちょいちゃいって言って、ほら、みんな消しちゃう、決し確かに、現造しなくなりましたね。うん、それはでかいかもしれないですね。でも、いっぱいある、変なものを映ってるのに。ある。むしろみんな、あの、一眼ライの時代よりもカメラ持ってるから、えー、数は増えてる、えー。それをわざわざ、例えば、そのメディアとかに送ってきたりとか、らういうふうとして、ねね、は確かに減るという意味では、事象としてはそうだけども、 個人的にだって、こんなの映ったら嫌じゃん。だからね、なんかこういうの映ったことあるんですよってね、聞くと、あ、じゃあ、あの編集部送ってくださいって言うと、あ、消しちゃったとかさ。だって気持ち悪いもん嫌 だ, だから消すんだ。ああ、そこの差か。なるほど、なるほど。当時でもフィルムだとか紙焼きだって言ったら嫌だっていうところをお焚き上げしちゃうじゃない。寺とか行って。まあでもそれは手間だけど、今だと気軽に消せちゃうから、取りミスだって言って消しちゃうから、 結果論減ってるっていうこと に, にあのなる。だからあの、そのメディアで、テレビで、オカルト番組が減ったのよっていうとこを、心、う、霊、ん、写真が減ったよっていうやつらもね、あのもう知らねえから。なるほどあのもういわゆるこう、ね、実態を知らず適当な評論してる。なるほどね。 そういうことなんですねよくあるじゃんマスコミなんかでさ、ね、なんかこう、偉そうになんかこうやって、お前ら知らねえだろうっていうね、まあ、これはね、今日はここにいたいじゃないですかね。偉、まあ、そうムー<笑>を読んだことも分かんねえのさ、<笑>なんか、おかと番組は減りましたね、若<笑>かお前は。ムーは読んでないですね、間違いなく。<笑>だからそういうあの背景はありますね。なふあのだからむしろ数は増えてるってことですね。ああ、そうです。あまあ、と気軽には取ってますからね。 でうん、あの特にあのデジタル、うん、まあデータじゃないですかデジカメの心霊写真には、うん、その今までのそのフィルムの心霊写真とはない、うん、やっぱ特徴があってあ ど, どんな特徴があるん動くの動く変化する時には消えちゃうほうほうほうほうで考えてみるとカメラのシステムまあ今なんかもうかなりね実際に写ったものと ギャルカメみたいに目が大きくなって顔ちっちゃくなったり、なんか処理しちゃうからあれだけど、うん、動いちゃうね。あ、そういうのあるんですかデータとして。だから、例はメディアに宿るみたいな言い方ですよね。あどんどんど ん, どんあ。いや、で、聞きたかったのが、その、編集長が今まで見て、いや、逆に言フェイクとか偽物とかも、もう、も、まあまあのすごいある世界じゃないですか。るはい、ある。フォトショップも進化して、すいわけじゃないですか。まああのー ね、例えばその動画でね、うん、あの本当にあった呪いのビデオ、うんまあ、もうすぐシリーズ、うん、ありますねあのシリーズ1作目、えー、よくできてたねあよくできてますか、まあ、今みたいにその CG の技術がなくて、うん、ああそうかそうかその間にのはってねう本当に心霊写真ってこう映るよねっていうものをそうい、ん、う雰囲気で作ってるぞで作ったものだから最初はね、うん、おこれマジかなと思って、うん、編集部から電話しちゃってさ あ、あれはひょっとしたら本当そうだけいや、でもなんかいい映像とかね、わかりますよねちょっと。すいません、全部作りです。いや、まあ、<笑>ごめんなさい、まあ、っていう商売ですからね。心霊写真の中で、まあ、霊能者の人によって色々意見は変わるんだけど、あのー、共通してよく言うのは、体の一部が消えてるっていう、はい、あの腕がこうつけててるとか、違、ねはいはい、っちがっていうと、 その撮影してからしばらくしてそこを怪我するだとか。とかよく言われますよね。これはね、うん、結構な確率であるんです本当ですかある。これなんでそうなるのかわかんないし、うんで、中には本当に全身本当に透けちゃってる人がいて、うんうんうんうん、で、今度1週間も経つず2位亡くなったとか。ああ、なるほど。昔から言われるその、 影が薄く、うん、かりますご、ねね、いうよくそう。よく言ったもんですよね、本当にそういう。なんか三島由紀夫のね写真にもそういうのがあるって話、ねうん、あそうなんですか。それって一体何なんだろうなとかね、まあ、霊能者に言わせれば、なんか警告だみたいなね、こういう言い方をするんだけど、九十、ね、年代は結構、一か月百枚ぐらい来ますね、あ本当ですか。百枚百枚あったうちの、うん、あこれはっていうのは一枚か二枚ぐらい あ, そぐらいの確率あります。 え、じゃあ勘違いか偽者もみたいな。ただガチなのはほんと怖い。だからそれ聞きたいんですよ。その、どう、どういうやつなんですかガチはだって本当に映ってんだもん。え、それは、もう人が。いや、僕ね、あの、ケイムンゃんの人写真は逆に、すごい楽しく見れちゃうんですよ。そんなに。 なんか直感的に、本本物見たことないかわかんないですけど、エンターテイメントとして見れちゃうんですけど、そこの差は何なんですかその、あのね、うん、あの、ガチそれが本当のね、心霊写真かどうかって言う、まあ置いといて、ええ、やばいやつはね、ええ、例えば100倍見るじゃないですか。ああ、これはどうやってどこよっていう、普通は、どこに顔あるのとかさ。 こういうレベルじゃん。ああ、もう気のせいよ、ね、だよ。中にこうも、森、森じゃん、これ。ふうあ、上げた瞬間で塩が入ってるから、ザーとかね。あだいたい新人の役割なんですけど。あ<笑>いやいやですね。<笑>そのお払いの楽しみで作るわけですね。そその行動が怖いんですけど、なんか。でもね、うん、もねそういうのは大したことない。あ、そうなんだ、ね。影がこうやって、はい、どうよ、ああ、ああ、まあ、見えるかな、ね。ガチは、こう、見た瞬間、っ<笑>うっおっと思います、あ。そ, その瞬間にもうね、鳥肌へも。え、どんな感じなんですか もう嫌だ。もう嫌だっていうか、こう。嫌なんですかだろ う, う。もう、本当に人が映ってるんですよ、ええで。で、普通のね、生きてる人が普通にいる、その人じゃないんだもん。なんで、なんて表現したらいいのかな。もう見るからに、死んだ人って言ってるのかな。まさにこれってこういうことだろうな、言った なんて表現してるのか な, な, のかなそれはもうあれですよもうこうやってもう見た瞬間に「あっ!」っていうこ れ, これやばいでも何枚かはもちろん掲載しててはいるけどもちょっと掲載ためらうレベルのもあるわけ、ね、あのためらうとか別の事情でねの方々結構やんちゃじゃない、はい、だから バイクね、うん、バイクでするのけやるやつ。で当然ながらバイクってさ、結構事故ったりすると、うん。あ、なですね。死んじゃうじゃないですか。はい、そうするとそのやっぱりこう暴走族の方々もさ、人質のあれさ、今日は命日だからやああやりますね。はい。らい友来。で、てる写真の一枚があって。 こう前を走ってる、そのバイクの、ここを写したちもがあって、あの、一人で乗ってるんですよ。一、ね、人で乗ってるのに、こぶされた時に人ががあって、はいその、その人がね、横を見て、こっち側を見てるの、はい、その顔が、はい、その、弔いで死んだり、亡くなった。ガチ。いや、あの、無的にはね、ええ、いい写真だね うん、だけどもあの一応ねこれ載せないでねっていう、うん。ていうか個人の写真ですもんねそそれ。いやまあえある意味載せないんでねって言われた以上は、うん、ねその後の。 止 困,、ね、困りますよねこっちはとぶライいーみたいなところ、ね、あ, ある意味に生きてる人間るのが来る頃めっ怖いです ね, ねで掲載できなかったですけどね撮、うん、れる人と撮れない人っているじゃないですかあの例えば僕の直属の部下で見つけるのも得意だし撮れちゃうみたいなやつがいるんですよ iPhone でも、はいはいはい、だから人のアルバム見ないにしてますみたいなの見つけちゃうんですよで僕撮ると撮れるんですよって言ってるやつでそいつは僕すごい信頼してるやつなんであの 嘘は言ってないっていうのはわかるんですよ。あの、それ本当に心霊かどうか置いといて。で、そういうやつもいる。一方で僕はあの、非常に、あの、この番組には一回、その、話題に触れたことあるんですけ非常に高名な、こういうか、すごい有名な写真家の方がいて、あの、日本の大体の放画とか、あとその、広告とかで、芸能人の方が写ってる写真、ポスター、有名なポスターとか含めて、大体この人が撮ってるっていう、すごい有名な方がいらっしゃるんですけど、 あの、お知り合いでたまたま。その方は、その、どっちかというと結構、心霊とか幽霊とかオカルトを結構信じてる方なんですけど、ただ本人 写, 写真家なわけじゃないですか。もう、年中すごい数撮ってて、すんごい、そんだけ撮ってれば、じゃあやっぱり、心霊って映ったことあるんですねって言ったら、一枚もないですって言うんですよ。映るわけないじゃないですか、ぐらい言うんですよ。いやい や, いやさっきはね、オカルトの話してたじゃないですか、みたいな人が。映んないですから。 心霊なんてって言うんですよ。この違いは何なんですかね。だってじゃ確率じゃないってことじゃないですか。その確率からいっぱい撮ってる人が撮れるわけで。プロのカメラマンはそんなもの写ったらダメでしょ。ええ、どどうどういう境遇がか、じゃあそういうものを仮に写ったとしても出せないし、ええ、出せませんもちろん。う全部捨てるしかないじゃない、はい、そんなものはないっていう目でこう写真を選ぶわけじゃないですか。ま、はい。 ねえ、こう、ねアイドルとかこうね、うん、こう映したものっていうんで、ちゃんときっちりやったもの。で、それ以外のものが映ったものはゴミなわけですよ。なるほど。そもそも。な、ない、ない、そもそもなかったことになるってことっていうか、あの、そういうのを目で見てないから。ああ、なるほど。でもね、ありますよ。あるんですかね、あるんですよ。<笑>あるんだけど。取れる人っていうのはやっぱり、ね、よくね、波長が合うとか言うんだけど。ああ、いますよね、なんかその波長みたいな。 なんか呼吸みたいなのがあるみたいなもんね。へだからこう、ほっとしたら本人には何かしらこう見えてて、ほらそこいるよ。じゃああそこ映してごらんみたいな。ただからその、霊能者、超能力者の人たちが、例えば、死ねスポット行って、ほらあの、知り合いの超能力者の人ですけども、八王子城、 マ、はい、シンレスポっていうところに、はいはいはい、ほら、あそこにいる、生首が、おう、弾んでるね。どれどれ<笑>あ、ほんとだ、バレーボールみたいだね。<笑>そんな感じっていう会話。周り置いてけぼりっていうか、んかかそのカブトム見つけ名人みたいな感じの。いや、だからそういう見える人同士の、 そのレベルになるとあそこいるねあ本当だあれもむ持ちむちやかあこっち見てるからよそみたいなっていうような、うん、あの彼らだけの世界おーそれ一人じゃないとこが怖いなロシア の, そ, のそういうスピリチュアル系心霊系の研究家の中で面白いこと言ってる人がいて、うんうんうん、なんでユーフレが映んないの、はい でも幽霊映るカメラっていうのはあるんだっていう。はい。はい、みんなこのカメラ全部、はい。レンズ通してるでしょ。はいす。ガラス通してるでしょ。はい。だからダメなんだよ。えー、そうなんですかっていう、いいことするわけだ。はい。ピンホールカメラでいいんだよ。ああ、昔ながらで一番原始的なピンホールカメラ。そうそうそうはい。あれだよ。う、は、ん、い。あれだと、あれでやれば、うんうん、結構映る。 でも、だいぶ。ガラスを通すから。君たちの目はみんな、ダメなんだ。わかりますけど、ピンホールだと時間かかるなぁ。<笑>連射できないしなぁ。本当に能力のあるやつっていうのは、例えば、空港で、うん、その、普通にこう、警護と言ったら、ええ、こう、昼じゃないですか。ま、う、す、んうん。で。 今海外持ち出しのものもってあるじゃん、うんうん、美術品だとかそういうもの<咳>でそれを隠し持ってるのを全部こう、ええ、見つけちゃっていうの、ね、いやあのー、分かりますねあそこら、ね、検査官とか異常に敏感な人とかいますもんね、うん、寒いから あ, あ空港冷えてますね<笑>ロシア寒いしロシア寒いし体温低いから。 寒いやっぱり寒いっていうのは重要だからあの多くからエンジン飲んでるやつダ メ, ダメなわけですね温めちゃってるか<笑><笑>ダメよ確かにあのなんかあんまりバハマビーチとか陽気なとこでそんな話聞かないもんなあったかいところで水風呂水風呂 あ, あんまり南国の島で貞子みたいな話聞かないですもんね 長岡の頃にやるとなんかでも精霊っ て, ってないすよね。わかります、はいうん。精霊とかになってきますよね。違うものになりますよね。うん、まあ、呪術は呪術である僕で。僕はあの空港でやったらと、にもチェックされるんですよ。たまたまやっぱり大体妻が、その話を僕はよくチェックされるんだよね。別室連れてかれるんだよねって言ってたら、そのいたずらで、それをこう、 見越して僕検査官にバンとて開けられたらピンク色のブラジャーとパンティーがバカッて出てきてこれなんだって言われてうちの嫁が明らかにいたずらで入れてるんですけどあれとかも僕は知らずに入ってるわけじゃないですかそれでも止められてあれが見られるっていうのは。 能力者がこうやって見て、あいつ開けたらめっちゃ面白いもの入ってるよって言ってるんですかね、うん、間違いないですね。間違いないですかね。そこで聞かれた時は This is my s h o つ。<笑>いやだからそうそうそう。まさにそうなんですよ。僕、これ僕のですって。で、乗り切ったんですけど。